今日はこれを作りたいいと思いますこれは DNA のの構造を表したものです今回はビーズを使ってこのようにア ク, セアクセサリーを作っていきたいと思いますそして皆さんで DNA の構造を学んでいきたいと思います各班にストラップあ1人1つずつこのようにストラップワイヤー ビーズがありますである程度もう少し自分たちでビーズを出しておくとやりやすいです、はい、じゃあまずこのワイヤーをこのストラップにの輪っかの部分に通していきますで半分くらい半分に折ります半分に折ったら えっと、こここ回ほどね じ, れますねじりますでこの時にワイヤーの方をねじるんじゃなくてストラップの方をねじるととてもねじれやすくなります今5回ほどねじりましたそしたらこのワイヤーの 両, 端両方のワイヤーに輪である白い丸ビーズを通していきます このように今一つ通しましたでもう片方にも同じように白い丸ビーズを通します通すとこのようになりますで次に片方のワイヤーに糖である桃色の丸ビーズと塩基であるこの缶ビーズを 用意しますでこの缶ビーズは赤色がアデニン緑色がチミンとなりますこの片方のワイヤーにまずは桃ビーズを通します通したらこのようになりますアデニンを缶ビーズを 通していきます。次に、うん、このチミの緑色の缶ビーズを通します。今それをやってるよっていうところだけはっきり見せてくれればいい。通します。次にこの筒の桃色の丸ビーズを通します。す、うん、ると五つがここ並んでるって感じ？はい、五つね。五つ。直線的に並んでるってことね。今片方、うん、のビーズにはこのように並んでます、はいはい。飛びやすいんで。うん、あなるほど。 飛びやすいんで、ケツケツえっと、ね、片方を通してる間、なるべくこうやって抑えながら飛ばないように抑えながら通していくのがポイントです。うん、飛びやすいです<笑>、はい。で、この通してない方のワイヤーをさっき通したこの4つの、うんーえっと、ビーズにこのストラップがない方から<笑>。 さっき通したばっからビーズの方から入れていくわけだねはいこのほ4つ通します今穴に2つ二本入ってるってことだよね、はい、この白いビーズには通さないでください、はい、そこには通さないよ、ね、通さないでこの4つ通して通しました、はい、これを引っ張って 引っ張ると少し偏っちゃうわけね。そう少し偏っちゃうんですよ。偏ってしまってる、うん、ここの方を少しこっち側に乗せてある程度このように直ったんで治ったん で, たんで次は白い丸ビーズを両方に通します。 でもう片方にも同じように通します白い丸ビーズを通しましたまた同じように桃ビーズと今度は今度塩基は青と黄色この青は黄色がシトシンで 青, 青色がグアニン となりますこれを桃色、うん、で塩基2つ桃色のこのビーズで落としていきます。うん、どっちさっきと同じ方っっ、うん、さっきと同じ方のワイヤーにワイヤ ー, ワイヤー に, ヤーに、うんうん、えー、っと。 ビーズ通します今このように4つビーズが入ったのでまた同じように白の丸ビーズだけしか入っていない方のワイヤーを通します。で今ワイヤーを通したので また同じように引っ張っていきます。ます<笑>今引っ張ったら<笑>引っ張ったらこのように。そうそう同じような感じで、はい。次はまた白ビーズを二つ。両方のワイヤーにこの繰り返しだね。はい。両方の。 うん、ワイヤーに白いビーズを入れまし た, まし た, たやっぱりビーズ黄色の丸ビーズが次に続くわけね、はいうん、で緑色の缶ビーズ、うん、赤色の缶ビーズ缶、うん、ビーズの順番は、うん、まあ一応これでやってもらうということでいいの ね,、はい、ね組み合わせは、うん、赤と緑 アデニンとチミンの赤緑とシトシンの黄色とグアニンの青がセットに崩れなければもらって大丈夫ですひっっくり返てもいいわけねこれが絶対緑がこっちだよとかそういうのは関係なくてこの組み合わせがなっていれば大丈夫です。 数が連続しちゃったとしても、組み合わせで守っているかいいですねで。じゃあこのまたえっと今まで四つのビーズを通してきた方のワイヤーに、ま四つ通します。丸ピンクを入れ。で、今回はまた緑の缶ビーズ。赤。これが赤緑でもいいわけだよね。赤緑でも。 大丈夫です。うん、青とか黄色とか入れちゃうとダメだからね。緑、青とかには絶対にしてはいけません。うん、じゃ赤いビーズ。うん、またピンクのビーズまたピンクと。で、ね、この時に自分の入れてるの合ってるのかなっていうのを確認してください。うん、はい。どんどん慣れてきたね。はい、ね。<笑> すぐにね、こう成長するよね。いんな人ってそこ う, うもうプロになっちゃったなんか白い先生になっちゃったね。白い丸<笑>、はい、ビーズしか通ってない方をこのように通していきます。四つ連続で通します。映像を撮ったりとか確認するっていう作業が成長するさせるんだよね、きっとね。このようにワイヤーを通したら。 ぎゅっと両端を引っ張ってそうそうそう。最初はたたたしかったけど、だんだんわかりやすくなってきたううう。あ、こういう仕組みなんだ。引っ張っていくと、うん、このようにあいいすかりやすくリン酸糖、で塩基の抜くれ落ち度のこの組み合わせができます。うん、でこの後もこの作業を繰り返しなく組み合わせさえ守っていれば いいわけで残りの、はい、じゃあこの水を使ってこの作業 を, を繰り返して、はい、一応この準備したも の, の数だと何列ぐらいこれをやる14列十四列の水は配られてるわけね、はいうん、1人14列ずつ、うん、曲がってるとこのワイヤーが通しにくいのでもし、うん、このように曲がってしまっていたら手でまっすぐ このようにまっすぐしてあげると、四つのビーズが通しやすくなります。うん、だいぶできて今このようにできてきています。二、う、十、んうん、分, 分から二十五分ぐらいで完成することができます。うんはい、その塩基の色四色なんだけど、はい、それはバランスよく配られてるのみんなのとりあえずバランスよく。よくまあ、どういうふうにし て, しても、偏りがあったとしても。偏りはあったとしても、はい。数はピったりになってるの、ね。数はぴ。うん りプラスマ予備この最後の1列ビーズを入れたんで通すとこれで今14列作れましたそしたらこれがバラバラにならないようにシルバーの缶ビーズをこのように2つのワイヤーが別々になってるんですけどみたいになってるねこれを 真ん中でピュッとねじっ て,、ねじっていいねうん、このようにねじりますねじって。そしたらこのシルバーのワイヤーを通していきます、うん、それで2本とも通すわけでね2本とも通して、うん、このように通していきます、うんうん、そしたら取ったよ缶ビーズを通したら余ったところを余ったワイヤーを 普通に肩、ね、結, 結びみたいな感じで、うん、1回2回ぐらいやるといいの、ね、1回か2回ぐらいやってやるとまあ輪っかができたりするんで、うんうん、これでもう完全に、うん、あ完全に書 か, かないけど固定はできました。な、うん、らこの余ったところのワイヤーをハサミで整うので、うん、これで。 完成です。うん、じゃあ。d. N. A.。あ、ボックス。完成じゃないですね。忘、う、れ、ん、ちゃった。完成じゃないんです。うんね、じられうこれを、うん、今このような形になっているので。うん、えっと d. N. A. は螺旋、うん 構, うん、構造、二重螺旋構造になっているんで、うん、ねじってください。はいはい、ねじると、こんな感じで。d. N. A. の。完成です。螺、う、旋、ん、だなって。 見えるようらせん構造になっております、うんはい。一応完成ってことね。はい、これでだいたい二十分ぐらいかな。二十分ぐらい、うん、で完成です、はい。持って帰ってくださいオ。オッケー？オッケー。なんか言い残したことないですか？<笑><笑>あ、飛び散らないように<笑>集めながら。はい。やってください。はい。はい、いお疲れ。 はい、お疲れ様です。